紅白、色白たまらん、橋本環奈、三着のドレスが艶やか。何着ても可愛い、眼福、お色直し全部素敵。第73回 NHK 紅白歌合戦が31日、東京、渋谷の NHK ホールで行われた。昨年は耐震工事のため、東京国際フォーラムで実施。 NHK ホールでのあり観客開催は19年以来3年ぶりとなった。初の総合司会に抜擢された女優の橋本環奈は、約4時間の生放送で2回の衣装チェンジ。初めに着用した真っ赤なドレスは、ベアトップ型でデコルテがあらわに。フリフリの裾はアシンメトリーで、美脚を惜しげもなく見せた。目を引く華やかドレスに、ファンは、可愛さえぐい。 集中できないと興奮していた。お色直し一発目は、白いシャツワンピースをセレクト。露出少なめの清楚な雰囲気を醸し出した。そして三着目の衣装は、キャミソール型のスケドレス。舞台映えする華やかなオーラに、ファンは、何着ても可愛い橋本環奈お色直しの旅に感じる眼福感よ。橋本環奈ちゃんマイリオ可愛いな、お色直し全部素敵。 同じ人間と思えへん。色白すぎてたまらんと惚れ惚れしていた。放置新聞社。最初に橋本環奈さんが紅白歌合戦の司会と発表された時は大丈夫なのかなと思いましたが、最後まで手際よく進行されていました。大泉さんがミスりそうになった時も、すぐに引き取りスムーズに回していました。度胸が良くて意外に冷静。 生番組で司会の適性を見せてもらいました。以前と違い、桜井さんや桑子さんもいて、メインの司会者二人の負担が軽減されていることはあるでしょうが、それでも余裕を持ってこなしていた印象です。そして可愛い娘だなと思いました。髪をアップにしていると、普段見慣れている姿より、少し細く見えましたね。前から思っていたけど、中身がちょっとおじさんっぽく手付き。 肝が据わっている、度胸ある、お酒飲み。外見はもちろん可愛いんだけど、今の子たちみんなんがそこそこ可愛いから、内面で差をつけないと同じに見えちゃう。でも、カンナちゃんは違う。やっぱり視界もできたなって印象。露出した服や、体にフィットした服を着てないイメージもあったけど、紅白に合わせてきた感じもあり、すべてが本人の努力の賜物なんだろうな。 何より、カンナちゃん自身が楽しんでいたのが、こちらも楽しめた理由だな。これからの活躍も楽しみです。橋本カンナちゃんがこんなに視界うまいなんて、ちょっとした驚きですが、可愛いし、ハスキーボイスがいいので注目してましたが、意外な才能にびっくりです。赤のドレスは可愛かったけど、ゴールドは似合いってないです。来年も見たいですね。皆さん絶賛されてますが、 私もとても良かったと思います。とにかく可愛くているだけで華やかですね。視界の方も落ち着いた口調で聞き取りやすかったです。何事にも動じず、ノリも良くて最高な視界でした。どう見てもこのゴールドのドレスは似合いってないでしょう。赤いドレスは可愛らしくて似合ってたけど、お顔も体型も大人っぽい感じではないし、すごく撫で方だから、 絶対着物の方が似合うのに。